失望したよあんたには」「信じた私が悪かった」「がっかりしたよあんたには」「期待しなけりゃよかったわ」「<音楽>初めてあんたを見たときに」 くれると思ったのけれどもそれは勘違い最初のうちは良かったわあんたの仕事は完璧で人参白菜肉と 「だからあんたに期待した」「あんたのすべてを信じたの」「けれどもやがて気づいたわ」「あんたの大きな弱点に」「細くて長くて柔らかい」 「くずきびだけはすぐれない」「ずるずるピロピロこぼれ落ち」「いつまでたってもすぐれない」「にがねた私は腹を立て」「あたの